皆さんこんにちは。今回の動画では韓国の有名人カップル疑惑ランキングトップ3を紹介します。 まず1位に輝いたのは、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC で活躍するサッカー選手ンミンです。リシーインサイドが言ったオンライン投票では、72,620 票のうち 8,、8,897 票、13% を獲得しました。彼は過去にガールズデイのミナ、女優ユソヨン、ブラックピンクのジスなど、複数の女性セレブと熱愛説が浮上しています。しかし、彼の所属事務所がこれを否定しました。 ましたが疑惑は消えずに残っています2位は8021票 12% を獲得した女優ソンヘギョです彼女はドラマ太陽の末裔で共演したソンジュンギと結婚後1年8ヶ月で離婚しましたその後も共演者との熱愛説が絶えません最近ではドラマザグローリーで共演したパクソンフンとの熱愛説が広まりました 3位には、ブラックピンクのジェニが7848票、11% でランクインしました。彼女は過去にエクソのカイアビッグバンの G ドラゴンとの熱愛説で話題になりましたが、最近では BTS の V と一緒に最終党で目撃されたとの報道があり、熱愛説が再燃しています。特に V との熱愛説に対してはイヤ・サダムもせず、 事実上熱愛を認めているとの意見も出ています。そして、熱愛疑惑が残る他の有名人としては、G ドラゴン7793票、カンドンォン7734票が僅差で続いています。それでは今回の動画はここまでです。韓国の有名人カップル疑惑ランキングトップ3について紹介しましたが、皆さんはどのカップルに興味がありますか コメント欄で教えてくださいね。また、この動画が面白いと思ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。